咁今次就乎返嚟玩呢個 d 朗 u m b o s e 多， t 咁九位呀。咁今次呢就有呢個 DLC 啦同埋呢個即係同卡牌豪杰嘅更新嘅。咁就卡牌豪杰我就唔拍㗎啦咁就直接去超難嘅 DLC 啦。啊仲有咁啲。咁就對伍組成嗰度改返先。唔空啦㗎啦咁同埋,��啦。 耶、yeah, ！游戏<音>好啦咁呢個第一彈 DLC 啦咁呢個就是第二彈嘅 DLC 啦黄金飞你喺後面啦見唔見到啊之係下面就係兩個超 超男嘛再想个超神算了一自自你信了圈自自你惨 おいやがって貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ<笑>俺の気を少し分けてった。あとは勝手にしろ 殺されるべきなんだ 今シサイヤ人めかつてナメックセにて行われた孫悟空とフリーザによる最終決戦死闘のさなかスーパーサイヤ人に目覚めた孫悟空を前に悪の帝王フリーザは屈辱の敗北を喫した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 厳しい修行最後に、強大な力を 手, に, 手に入れたのだった。フリーザー軍、地球到着まであとわずか。ほっほほ、復讐の時は来ました。さあ、向かうとしましょうか。孫悟空の待つ地球へ。 一方その頃、悟空とベジータはビルス星でウィスを相手に修行に励んでいたスーパーサイヤ人ゴッドその更なる上を目指してみ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>てえ でお二人ともなかなかいい動きになってきましたがまだスピードが物足りませんねまだ足りリノカ。マダタマデカンライディウノイテイとカラデス。オマベジータさんはソリジョイトガーキング。h e e ベジータはー。タイガーンタイワンモンダガイムヨンノー。ー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 悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られます。これからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いですよ。よし、油断しねえ。それでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょう。よろしいですね。あ、お二人ともそれぞれ別れて修行を行いたいので。 お一人ずつ来ていただきゃいけない。分かった俺らもその方がやりやすいしな<笑>それはこっちのセリフだやれやれ仲が良いのか悪いのか本当にわかりにくいですねそれではまず、ご空さんから始めましょうかよし悪いな、ね、ベジーターまあいい、さっさとやれどうせ 哇那真的太耐冇玩呢就咁我必殺幾個這個王拳不升啦。神速嘢呢啊，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎 但是你都升想想的。有一個流空、nope、对。对。对。对。太唔好用嘅对。候，心对。病对。对。<の><の> 息一つ上がってねんのもねさすがでですほらままだそこまで強くななれた気がしねえなビルス様には全然勝てそうににねえしさすがそれはまだ無理でしょうね。 即你还有一人攞攞的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的佢哋人的人的人的人的人的人的人知道的人的人的人的的人的的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的 次の修行の準備ができたら OK 先生、今日はいもう先頭で自分の強さを発信せず、好きを見せないように好きなけの体なんてもろいものです。注意してください。動けています。 注意力も悪くありません。最後までその調子で攻撃を続けてください。こんなに攻撃しても。ジックしかいや。やっぱり上手。開始、お返し手感ね。素晴らしいですよ、ゴクさん。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。うん。 あオラだけでもなんとかなりそうだサンキューイッサンあとはベジータさんもあなたと同じレベルになってもらう必要がありますねお二人で磨き合いな、うん、でもベジータならすごほらピーラーどいんがやってるんじゃよくよくよくよくよくよくよいよくよく 力も悪くありまその余裕が頭に来るぜさらなる力を得るためウィスとの修行を続けていた悟空とベジータ激しい修行の末に2人はついに新たな力を得ることに成功したのだった2人とも来ましたね。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 史上最偷懶的人太超級殺人其實其实我覺得今次スーパーサイヤ人今次超難的 DLC 覺得有一点不足的事得你的脸上是不是我觉得的脸上是不是我觉得你的脸上是不是我觉得是不是的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 スーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうかそのーーーー永遠いす超超超級サー人男或者超級級 サ, ー人是 SS スーパーサイヤ人人人人男ブブルルか S.S. スパがやすいな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 <音>ここやって <conclusions> っよろしいでスーパー最悪 ル, ととルークオビビリ様とやり合いかな 力をかなり使いこなせているようですね。これならお手で手を組めば、ビルス様ともなんとか互角に戦えるかもしれませんよ。本当か。うん。でもほら、やっぱ一人で戦いてんだけど。<笑>ビルス様を倒すのはやれやれ。あなたたち。まあウシさん、俺もうちょっと修行してんだけど。<笑>構いませんよ。何？ カカロット抜けがけは許さんやれやれこういう時は気が合うんですね。一方地球平和な時間を過ごしていたご飯だったがピッコロに呼び出され久しぶりの修行に汗を流していた<笑>よし休憩だ、えー、久しぶりだなこんなに体を動かしたのは ずいぶんとたるんでるようだな少し平和になったからといって怠けすぎだす、すみませんそろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって<笑>勉強やろうと何をやろうと勝手だが鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞそ、そうですね休憩が終わったら続きをやるぞな、な、な、なにか、はあ、このバカでかい気は覚えがある やつはごはんたちが気づいた巨大な木それはフリーザとその一味のものだった一到<笑>そうついにフリーザたちが地球に到着したのであるこの時をどれほど待ったことか。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 僕たフも行き<プー>、ah, uh, ましょうを倒していたい。子供<スープ><スープ><スープ>の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の やつらは大きくパワーアップしているはか、い、してフリーザー軍との戦いは始まったやつ<音声>ら好き勝手に動いてやがるようだなあれをしちゃいやらせんぞ<音声><音声> 他本身就靠不想去看房你们的地方就走了叔可以看我就知去了。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 よし。 フリーザの木は一番遠くだ。しかも、僕はこの木を知っている。よし、急ごう。 あ<笑>っ<笑><笑><笑><笑><笑> よく合っている。ス ふざけてやつらめこれでおしまいだ ておごはんたちが強い気を感じる場所にそこでごはんたちはフリーザの宇宙船ですねさっきのやつらあれに乗ってきたのかお前もやつらと戦ったようだなはいだがあの宇宙船からはフフフ ジニューさんたちはまたもあなた方に負けたようですね出来の悪い部下ばかりで困ったものですその点あなた方は優秀だフリーあの時のなめっこせい孫悟空はどお父さんは今とそれは残念と福しやはり そ, そのフリーゾの本人ただ だいぶスーパーサイヤ人ブルーになるオはここからそうオラだっても、ま、<笑>おや地球から通信あブルマさんですかまた何か美味しいものでもブルマからだとなるほどそうでした地球で何かあったのかええ復活したフリーザが軍を率いて何フリーザだとえ あいつ今なんだってそんなことをしてさあ そ, その<笑>大方お前に服あビルス様もうお昼寝はよろしいのですかまあねけどお腹が減っちゃってねそれで眠りが浅かったんだよ貴様に復讐に来たとま あ, あそれが何だと詳しい事情は知りませんが何かがち、まあ、詳しいことはわかんねえけど すぐに<音>ーリアチリー<音><音楽> <iren> バイバイ